こんにちは、淡田洋介です。今日は作品作りをするのにテクニックよりも大事なことというお話をしたいと思います。私がテクニックよりも大事だと思うことは自分の中から出てきた発想とかアイディア、個性、そういうものを信じるということです。そんでこれからお話しすることは私にとって大事だということで全ての人に当てはまるお話ではないかもしれません。 でも私にとってはすごい大事だと思いますのでこの話をすることにしました<笑>個性的的な作品は見ていてとていとも魅力的ですテクニックはそのアイデアや発想を表現する手段だと私は思っています作品の評価を受ける時は良い評価ばかりではなく悪い評価ダメ出しをされることもあります技術力テクニックについてのダメ出しだったら もっとテクニックを磨こうとか得意なテクニックとか苦手なテクニックのバランスとかを考えてなんかどうにかしようっていう対策もあると思いますがもしそのダメ出しが自分の中から出てきたその発想だったりとか考えだったりとかそうした場合って自分の個性自体を否定されたのと同じことになると思いますそんなダメ出しをされて改善方法があるとしたら自己否定をするしかないかもしれないですね 自分の個性を否定して自分ではない誰かのためだけに作った作品そんな作品が仮に人から良い評価を受けたとしても自分自身が辛いだけですきっとその辛さっていうのはあ、ね、の嘘をつき続ける辛さっていうのと同じなのかもしれません個性っていうのは自分の中にありますまあ心の中以外どこかで見たもの聞いたもの そういったものからインスピレーションを得てできる作品もありますでもそのインスピレーションどっから得たものっていうのは一度自分の中に入って自分の中で一度処理してそれを自分の個性として表現するというのがアートなんだと私は思います自分自身と向き合い自分自身の中から出てくるものそれが個性であり発想でありアイディアなんだと私は思います 自分に自信がない状態ダメ出しされてもう自分の個性が否定されたそういう自信のない状態そんな状態では迷いが生じます迷いが生じるとズバッとね作品を作品にそれを表現することができなくて作っても作ってもやり直し一向に完成しないなんてことすらありますで出来上がってもこれでいいのかなって思ったり作ってる間もこれでいいのかこれでいいのかってねキリがないんですよね 自分を疑ってる状態って感じなんですかねこれでいいのかなって何を気にしてたかっていうと誰かもわからない他人の評価一時期私もそんな状態になったことがあります今思うとほんとバカバカしいことです実はそんな状態が8年も続きましたもう長期のスワンプですよね今思うと単に私が他人からの評価を曲がって捉えてしまったまあそれだけのことだったのかもしれないですけどね 今私自分の個性に自信を持って作品を作ってるんですけど自分の個性に自信が持てるようになったのはやっぱり自分の個性を 100% 出すようにしてからですそれから人の評価を一切気にしなくなってからですねでも評価を気にしないってことは私にとって簡単なことではありませんでした 展示をすると時にはもうほんとひどいこと言われることもありますでもそのたびに気にしないそれはその人の意見に過ぎないそんなこと言われたって自分の個性っていうのは素晴らしいものだそう自分に言い聞かせるようにしましたそうしてるうちに人の言うことなんか全然気にならなくなりましたなので自分自身の個性を信じるってことはテクニックよりももっともっと基礎にあって私はそれが大事だと思います で、テクニックよりも大事と言いましたけど、別にテクニックは大事じゃないって言ってるわけではありません。ただ、テクニックっていうのは教えることもできるし、教わることもできます。でも、自分の持ってる個性っていうものは、誰にも教えることができませんし、誰に教えることもできません。なんか他人にできることがあるとしたら、その人の持つ個性、それをその人に信じるように導いてあげることぐらいだと思います。 でもそうやって導いてくれる人ってほんの一握りじゃないかと思うんですよね運がいいことに私はその一握りの人たちに出会うことができましたなので自分を今信じることができています本当にありがたいことだと思っています映画とか見ててもそういうの結構ありますよね例えば80年代に ベストキッドっていうアメリカ映画がありましたなんかねひ弱ないじめられっ子が近所に住んでる日本人に空手を教わって強くなるっていう話なんですけどその中で盆栽盆栽をなんか切るシーンが出てきてそのひ弱な少年ダニエル君って言うんですけどダニエル君が盆栽を切ろうとしてる時に悩むんですよねもしね間違えて切っちゃったらどうしようっつったらその日本人 ミスター宮城。ミスター宮城が自分の心に映る見えるものを見える通りに切ってみなさいって言うんですね。で、ダニエルは考えてそのビジョンが見えるんですね。で、見えた通りに切れって言われてもダニエルくんはもし自分の中で見えたものが間違えてたらどうするんだって言うんですね。その時にミスター宮城が自分の中に見えたものに間違いはない。 って言うんですよ。そんでダニエルくんが切った盆栽ちゃんとかっこいいのが出来上がったってシーンだったんですけど、すごいちょっと共感して感動しました。そうなんです。自分の中から出てきたものに間違いなんてないんです。自分の中にあるその答え、それこそがアートなんじゃないかなって私は思います。まあ、アートとは何かとか、ね、芸術とは何かっていろんな答えがいろんな方が言うことあると思うんですけど、 それもきっとあのその人たちの心の中から出た別々の答えだと思うのでどの答えも私は正しいと思っていますで芸術とは何か私にとってそんなことはどうでもいいと思っていますというかね考えないようにしていますなぜかといってあんまり考えるとねまたスランプになっちゃいますからただ言えるのが私にとってアートは競うこと争うことではないですね立ちととかか負けとか アートにそういう勝敗とかってないと思ってますし正しいとか間違えてるとかっていうのもないと思っていますこっちの作品がいいとかこっちの作品の方がいいとかっていうのは個人的にその作品が好きか嫌いかっていうこともしくは好きでも嫌いでもない作品の評価っていうのはそういうことだと思っていますなんかそれって人の価値とかっていうのと似てる気がします同じなのかもしれないですね価値がない人間なんていないと思いますいやいません 価値があるとかないっていうのは誰にとって価値があるかとかないとかどんなシチュエーションの時に価値があるかないかとかまあそういったことで誰かにとって価値がなくても他の誰かにとっては価値があるだから価値があるんですよ価値のない人間なんていないんです人間の価値についてお話をしようと思ったわけじゃないんですけどなんか言っちゃいましたもし自分の作品が どんなにけなされたとしても、また自分自身がどんなにけなされたとしても、自分自身の個性だけは信じる。自分の存在自体は信じる。それってとっても大事なことだと私は思っています。というわけで今日はテクニックよりも大事なことというお話でした。最後までご視聴いただきありがとうございます。また次回お目にかかりましょう。さようなら。最後までご覧いただきありがとうございます。